揺れかけたんだ「あの空を見上げれば思い出す」「やっと出会えた星が咲くあの空に君が」 手をかざして届きそうで。 浦の街の空に響け Sería...